始まりました、えー。皆さん、こんにちは。こんばんは。こ ん, ばん は, こんばんは<笑>、はい。始まりましたけれども、えー、よろしくお願いします。ちょっとこの、えー、URL をシェアしようかな、はいね。なるほど、なるほど。今、Facebook ではですね、もう、あのー、公開されているはずですと。あ見れた、見れた。はい 出てるる出出てる出てますね。はい、これ、皆さん、シェアしていただければ、他の人にも見れますんで。うんはいはい、というわけでと、えっと、自己紹介から始めましょうか。えーはい、じゃあ、どなたからでも結構ですけど、はいえーっと、設立して2年目くらい の, あの、世界のルールをみんなの手でというキャッチコピーで。えー スタートアップやってます。小田正人といいます、うん。で、やってる会社がオシンテックといって、テ、えー、ヒール組織って、えー、まあ、ご存知の方も結構いるかもしれないんですけれど、あの、結構自由な感じで、えー、楽しく、まあ、どっちかっていうと、そのオ、オープン、オープン教を持って、こうオ、オープンを持って、こう、世界を良くしていこうというコンセプトの会社で、えー、やっています。はい。えー、神戸からやってるんですけれども、えー、 とりあえず自己紹介ということで長くなりすぎてもあれなんで、はいよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。お、早速コメントが入っている。おぉ。<笑>そうう見ながら拾いたいな。まあ、いいな拾いますはい。拾いますあの、はいはい。はい。こんな感じで。お、シンテてくさん。<笑>はい、<笑>はい。はい。あの、えっ、ー、と。 オシンテックのですね番頭をやっております小田和恵と申しまして、偶然同じ名字ということではなくて夫婦です。はい、<笑>もうあの本当におしんのようにですねこの創業期をこう耐え忍んで。 写<笑>金、えー、をフィクしながら<笑>、泣きながら<笑>やってないですけど、はい、あの後で紹介すると思うんですけれども、えー、とシンテックはの世界 の, あの規制情報の兆しを、まあえー、クローリングしてくるサービスをやってるんですけど、それの主にその情報源収集のところをやってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ししますたですじゃあ、ラスト、まあ。僕はここにいる不思議というのがあるんですけど、<笑>えっと、あれですね。 多分コード4の人が出るのって、ここ初めてなのかなえっ、ー、と、まあ、コード4神戸で、多分知られてる方がいらっしゃるかもしれないにしたいです。えっ、ー、と、シンテックは、えっ、ー、と、あれですね、えっ、ー、と、小田さんが、えっ、ー、と、当時は知らなかったし、会ったことなかったんですけど、3年先輩なんですね、あの、中高の。はい。で、っていうの縁もあり、で、コード4神戸のイベントで初めて来てもらった時に会って、で、そこからこうなんか、 熱烈に誘っていただいて、ええ、えー、<笑>えー、なんかあれ夜遅かったと思うんですけどね、あの、見かけのご自宅から神戸のお店ま送ってもらって、その間にコンコンとこう、<笑>ぜひぜひ、<笑>言ってもらえ、一緒にやる一緒にやろうって言ってもらって、まあまあ、あの、こうていただいてありがたいこと で, ですね。ええー、で、まあ、やってるっていう感じ。役割としては何やってるんですか えっとね、まあ、僕、賑やかしですね。あの、ですけど、<笑>別になんか、テックというよりかは、あのまあ、要は市民目線だったりとか、うんうんうん、まあ、ユーザー主体でやっていくとか、うんうん、で、まあ、それでこう、まあ、どんなふうにこうデザインしていったらいいかな、みたいな。別にデザイナーじゃないですけどね。うんうんうん、あの、どんなふうに考えて進めていこうかとか、あとは、まあ、あの、PR 出していくときに、あの、まあ、文体の方をこういうふうにしていこうよとか、うん、まあ、そんなこととか も, ろもろ、うんうん、はい。まあ、主 に, に賑やかしながらやってる感じですね。うんうん、はい。<笑> <笑>ありがとうございます。それではよろししくお願いします今日何をお話ししたい感じなん、はい、でしたっけそうなんですよ。われわれが、えーとね、作って3か月前に、ようやくリリースしたあのものが結構面白いなと思っていますので、それをぜひちょっと知っていただきたいなということで、えー、ルールウォッチャーっていうものなんですけれども、ものを見ながらっていう方がイメージが湧くと思うので。えー ちょっとスクリーンをシェアさせていただいてもいいですか。はい、そうで、ん、す。で、えー、っと、そうそう、このテクノロジーでインテリジェンスを実現する、これ、見えてるんですかね、今、ですでに。見えてます、見えてます。見えてますか。えー、っと、はい、ルールウォッチャーっていうものをこう作ったんですが、まあ、あの、何かっていうとですね、この、 左側、こう、世界の主要国の議会とか、行政府、あと最高裁、国連系の機関、研究機関、大手 NGO みたいな、この世界でルールを作るっていうところに関わっている人たちの、この出している公開情報、公開情報をえ全部クローリングしてますと。 うんでまあ、もちろんこれ、まあ、全部と今言いましたけど、全部はなかなか難しくって、こう我々がここは大事だ、ここは大事だって言って、リストをどんどん作っていっているものがあるんですけれど、<笑>えー、中国だろうが、ドイツだろうが、えー、インドだろうがこう、アメリカだろうが、いろんなところからこう大事そうなところをリストアップして取ってきてます。でそれをこう全部 データベース、ビッグデータデータベースと言うんでしょうか。法案、議事録、プレスリリース、研究ジャーナル、制作提言みたいなものの、えー、でっかいデータベースにして、で、ここ最近やっぱりもう使いこなせるようになってきた、あの、翻訳、テキストマイニング、テキストアナリシスの分野ですね。翻訳だったり言語解析っていうことをやって、この公文書 解, 解析に特化した、まあ、あの、うん、解析をして、で、これをどうするかっていうと、 えー、とまず1つ、無料の SNS みたいなこれ、これがルールウォッチャー、今日お話しするやつなんですけれど<笑>、えー、これを集めてきて、全部の問題っていうわけにはいかないので、例えば今、気候危機ってすごい問題になってます、えーで、気候危機に関する法制度がどう変わろうとしているか、変わったかっていうようなものを全部こう、えー、投稿していく、ほぼリアルタイム、日遅れかな、うん、ほぼリアルタイム、日本が一番時差が。 日が変わるの早いんで、まあ1日遅れぐらいな感じで投稿していくっていう、まあこういうコミュニティサイト、ルールウォッチャーっていうのをこれ招待制でやってるんです。で、まあこれだけだとあの会社として食っていけないのでって、まあこっちでもあんまり食っていけないんですけど、えー、こっちはですね、それをあの月額1万円で、えーこの、このデータベースを要はガリガリと検索しながら、 公文書で誰と誰の名前が近くに出てるよとか、誰とどの組織の名前が近くに出てるよとか、そういったようなまあソーシャルグラフでの分析ができるみたいな、そういった本当のプロ向けのツールっていうのをこう提供している、ここもちょっと価格破壊したいなと思って。っていうのが、やっぱり会社のまあ理念でもあるんですけど、世界のルールをみんなの手でって言いましたが、良い規制とか良いルールっていうのは、 環境にいいテクノロジーとかいうのを早く広めるんですよね、広めるための起爆剤になる、助成金を出すよっていうことをやらないと、なかなかそういうものって費用対効果が合わないっていう理由で広まらなかったりするんですけれど、その環境にいい技術みたいなものっていうのは、規制で早く広がるし、多くの人がこういうふうに規制に、規制、ルールに関心を持つと、行き過ぎた規制とか行き過ぎたルールっていうのは早く是正される力が働くんですよね。うんなるほど だから、この規制とかルールっていうものにみんなが着目するっていうのは、社会を良くする方法だぞと、これは武器になるぞっていうことで、これを、なんていうんですか、あの、一部の人が密室で決めてるようなイメージがあったり、あの、一部の会社がロビーングで決めてるっていうのが、ま、あの、ね、現実としてなかなか、 うん あ, あったりするかもしれないんですけれど、そこをとにかく民主化する、えー、市民の手に取り戻していく市民であったりビジネスパーソンでったりねっていうところに取り戻していくもう少し言うとですねこれあの国際的なロビーイングっていうので日本ってものすごく弱いっていう現状があるんですね<笑>だからその日本がものすごく弱いと言われている。 ところに日本企業の意見をちゃんとぶつけていって、えー、いろんな国のルールにその良い技術を持っている人たちの意見が反映されるようにしないとなかなか社会って進化しないしこう、大きな問題、難しい問題っていう環境問題みたいなものですよね、は解決しない。だからここののの規制の力をこの民主主義的なパワーで持って、えー フル活用して、この19世紀は軍事力の時代だって言われて、20世紀はこう経済力の時代だって言われて、21世紀は社会の時代だって言われたりもしますけど、その社会の時代を体現するようなこういうプラットフォームにしていきたいなっていうふうに思って、これをまあ作りましたっていうところで、これ実際、いきなり見ていただくと、えっと、これ。 えっ、ー、と、ルールウォッチャーでログインしたところの画面なんですけれど、何がいいかな。じゃ例えば気候変動っていう、これ全部英語で送られてくるようにしていて、ああ翻訳したければ、ここで日本語に翻訳っていうことをやったら、Google さんの機能で翻訳してくれるんで素晴らしいんですけれど、ちょっとわかりにくいんで、これは、え、ー グローバルのカンパニー、9月10日に出しているセミナー、セミナーの、明日のセミナーの情報ですね。で、韓国、韓国政府ですね、これは。韓国政府が、こういうキーワードで、こういうキーワードを含む、えこういう名前の人を含む、えーえー、こういう場所名を含む、こういう会社名、組織名を含む記事を出したよっていう、これもしかしたら、韓国語かな、えー、本田崎は、かもしれないですけれども、えー そういったものを全部英語に翻訳して、こう、出してきてくれる。次のは英語の、あ、英国の政府ですね。イギリスの。で、こういったもので、えー、例えばこれ、グローバルスイスリーって結構大きな保険会社なんですけど、これ、補助金に関する記事を、まあ、なんか出してますよとか、そういうのがわかるんですね。気候変動関連の、こう、いろんなルールメイキングにかかるものっていうものが出てくると。で、まあ、ここは、あの、あんまり、 あの我々が情報提供しますっていうところなんですけど、この下のところで、えーえーまあ、いろんなものが、あごめんなさい、えー、いろんなこの話し合いフォーラム、探究スペースと呼んでるんですけれど、えー、ここで、えー、気候変動の、まあ、これは<笑>温室効果ガス抑制のところですね、あの適用と<笑> 2つあるんですけれど、でここでこう情報交換をしていく。 っていうようなことをしています。で、これは、まあ、ルールウォッチャーに投稿されたもので、こんなものがあったよ、デンマークの定置を、農地から湿地に戻すことにより CO2 排出を施策するあ、抑制する施策ですとか、こういったようなものを、えー、みんなでシェアして勉強していこうよっていうようなフォーラムです。ここで、あの、日本でやってるような、あの、セミナーの情報とか、あとは、あの、共有すべきファイルとか、そういうようなものを、こう、みんなで、えー、シェアしながら、 えー、なんで、分断を生まない議論をしようねっていう、やっぱりこう、活動をしている人たちって、大事なんですけれども、思いが純化されすぎて、なかなかこう社会を変えられなくてもったいないなっていうようなところもあったりするんですけれど、ここはこ、議論できる人たちが集まってきて、本当に大切なものを探していくっていうような、そういうフォーラムにしたいなって思って。 やってます。なので、あの、さっき、招待制っていうふうに言ったところ。でもあの、無料で使えるっていう形にしています。で、ここからがさっき言ってたプロ向けの話なんですけど、えー、例えばデータベースを直接検索すると、えー、直近150件、まあ、これで、えー、これは気候危機器ですね。気候危機器150件の法制度で、これ政府系のものだけに、例えば絞りますよと言ったら、えー こんな感じでえ、どんなトピックがあの話し合われているのか。これだとまだ範囲が広かったら、じゃあ例えば、えー、UK だけにしてみようと、うんうん。イギリスではどんなふうなことが今話し合われているのか、えー。デリバーホームスってこれきっと COVID 関連でなんか、なんですかね、家まで届けようみたいな、ね、そういうやつなのかな。ちょっとごめんなさい。初めて見るんですけれど。<笑> そうすると、ここで、あの、要約が出てきて、キーワードが出てきて、っていうような。うん。ま、こんな解析ができると、こう、なんていうんですかね。やっぱり、あの、調査している方とか、アカデミックの方とかが、情報収集っていうところで、どの情報を読むべきかの部分でものすごい、こう、時間使うんですよね。で、その時間を、こう、ぎゅって圧縮すると、なんていうのかな、もっと、あの、素晴らしい。 あのイノベーションも起きやすくなるんじゃないかなとか、うんうんうんうん、そんなことを思ったり、まあ、ここはあのよくある検索エンジンになっていて、ちょっと面白いのだと、こういうところですかね。えー、これはあのさっき言ってたソーシャルグラフみたいなものではあるんですけれど、うんうんうんえー、例えば、えー、これ消してみて、気候危機関連で COVID-19 とか言って切ってみようと。そうすると、 COVID-19 を中心にして世界でどのような、えー、話がされているのかっていうようなことが出てきます。ちょっとちっちゃすぎますかね。ちっちゃいですね。これは、ノ, ノードというかその、円になっているのはな、はいか、はい。これはねキ、キーワードです。はいーーえー、と文書の中に含まれている単語が基本的になってるんですけど、うんうん それをこう、組織名だとか、人名だとかっていうのを抽出してますんで、うん。うん、COVID-19 ンクライシスで、なんか、ワールドエコノミックフォーラムに繋がっている人は誰だとか、例えば、ちょっとわ か, からないんですけど、この人誰だろうって思ったら、この人が繋がっている言葉っていうのをこうビヨーンって出してみると、ね、えー、組織名だとか人名だとか、 えビジネスヒューマン、なんだろうな、これ、組織名ですね。おそらく、そういう組織の EU コミッショナー・フォー・ジャスティス、なんか、すごそうな人ですね。誰だろうって答え合わせしてみると、まあ、グーグル検索で、あの有名人だったら、ここにあの政治家の写真とかが出てきたりするんですけど、この人の場合は、まあ、こんな感じ。面白い。 で、いろんなキーワードとともに出てくるので、その自分が調べたいものっていうものを入れたときに、その検索漏れっていうんですかね、気づき漏れがなくなるっていうような効果があったり、まあ、あとはこれ気候危機関連、どの国がどれだけの情報を出してるよみたいなのがこう、出てくるんですけど、えー、例えば EU だけに今絞ってみようとすると、やっぱりヨーロピアンコミッションとか EU、 ヨーロピアンカウンシルとかがこう一番アナウンス出してるんですけれど、その他ランキングでバーって出てきたりとか、どんなトピックが話されてるよっていうので、まあ EU だったら英語での情報公開あるんですけど、中国の政府なんかで見ると結構英語で出てくる、僕中国語読めないんで、英語で出てくるから面白いなみたいな、そういうものがあったりして、これを見てるとですね、 世界 の, このルールの作り合い合戦に今なってるなって、c o v ビ d で社会が変わり、で特に気候変動っていうものがものすごく大きなインパクトを持って人類に襲いかかってきてて、で経済自体がその一直線のエコノミー、まあ、つまりあの作って、えー、使って、捨てるっていうタイプのエコノミーからこう、 サーキュラーエコノミーあの、使い続けるっていうエコノミーに変わらなくちゃいけなくて、そこでルールをいっぱい変えなきゃいけないんですよね、人類って。このルールの作り合い合戦になってるなと、だから環境にいいものっていうのはなんですよっていう定義を、今、ね、ヨーロッパの側では一生懸命作ってるわけですよね、アメリカもそれに乗っかってきてますけど。 で、その環境にいいとは何ぞやっていうようなことを作り合ってるっていう状況がこれを見てると、例えばこの気候変動っていうところを見てると見える。これ結構面白いんですよ。<笑>うん。で、いうようなものをちょっと関さんにも見ていただきたいなと思って、えー、うん。はい。で、ここで何ですか、その、要は、こういう、こんなとんがった SNS に登録してくれる人っていうのは、実はそんなにいないんですね、うん、っていうか、我々も読み込んでいくのって結構こう知的体力を消耗するっていうところがあって、うんはい、なかなかこうあの、本当に問題意識を持っている人たちにとってはすごいいい情報源だっていうふうに言っていただいたりしているんですけれど、そうじゃない場合っていうんですか、あのなかなかん楽しくやろう。 っていうところまではまだ行けてない、でもこれ、やっぱり大きな運動にするためには楽しく参加できるようなものにしていかないといけないなっていうところは、現、は、在、いはいうんうん、考えてるところなんですがね。はいはいはいは い,、はい、はい。っていうようなものをちょっと見ていただきたかったというようなところでございます。<笑>いや、めちゃくちゃ面白いですごめんなさい、知らなかったんですけれども。<笑> よ, かはい、よかった。よかったよかった。よかったよかっ た, かった。素晴らしいですね。 はい、もうすでにコメントこんなのが来てます、ね。ありがとうございます。っていうかこうやって取り上げれるんですね。なるほど。はい。ええー、ありがとうございます、はい。あ、参加したいっておっしゃって、はい、ありがとうございます。ご連絡ください。はい、<笑>ウェブサイトからあの、うん、送っていただければ、あ、おいオシテックのウェブサイトからあの送っていただければ。はい、あの変な名前なんですぐ検索できると思います。申し込ん招待制なんだけど、ね、申し込んだら誰でも入れる。はい あの ど, どういうふうに使 い, 使いたいですかっていうので、あの一番最初にちょっとまだあのコミュニティを大事にしてるので、ちょっと直接お話しさせていただいて、使い方とかをこう説明していただいてっていう形でやってますね。うんはい、面接みたいなのがあるんですね。でも、それって結構、なんか私的には大事なんですよね。こうあのうん 誰が書いてるかわかん、誰が作ってるか分かんなかったら、もう、とんでもない意見でも、ガンガン書き込んじゃうじゃないですか。でも、サーバーの向こうにいるのって、結局、思いのある作り手だったりするわけで、そのこういう時代だからこそ、うん、その、大事なつ、つながりベースっていうのは大事だろうな、できる間は、まだあの本当、リリースしたばかりでちっちゃいので、できる間はそういうふうにやっていきたいなと。 本当最初から関心持っていただいた方とは、やっぱり繋がりたいですよね、作り手として。ああうん まだまだこれ、あの中がそのまあ私、情報源のとこずっと触ってるんですけれども、あの荒っぽいところもずいぶんあって、情報源として足りてないっていうことが一つと、あと、それからウェブサイトの作りによって、情報が取りやすいところ、取りにくいところと性質がずいぶんやっぱりあるんですよね、で同じだけの情報量発信してたとしても、例えば日本政府のサイトってすごい取りにくいんですよ、なんかわかると思うんですけど、はい。<笑>で <笑>ねっとかで、はい、それが台湾となると、もう本当に素晴らしくて、もう本当にこの間、なんか震えが出ちゃうぐらい素晴らしいです。ですあの、えー、台湾政府が出してるものって、台湾国だけじゃなくて、各国の情報までつなげて出してるんです、はい、もう本当すごいす、すごい、それとか、あと例えばニュージーランドとか、やっぱりもう本当にびっくりするぐらい整ってるのがいい、えっ、ー、と、うん、UK。 あの非常に検索もしやすいですし、その省庁のものを分割させずに全部 UKGov っていう1個のサイトにまとめて、はいはいはい、非常に情報発信も上手、でそういうものがやっぱり、うちみたいなサービス、まだそもちろんそんなにはないんだけれども、ここから5年、10年する間にずいぶん出てくると思うんですよね、でそうしたときにいろんなところが情報発信したときに、やっぱりちゃんと見てもらいたい、で企業と同じだと思うんですよ。 見てもらえるサイトを作ってるかどうかみたいなことが、いよいよその政府とかね、そういうの、議会とかにも問われるようになっちゃうのかなっていう、そんな気がしてて、であすみません、そのフォーラムの方に言いたいのは、その、ここをシンテックさん取れてないじゃんとか、うん、ここどうなっちゃってんのとか、これ関係なくないこの記事とかっていうようなことのツッコミを入れてもらいたい。うんはいはいはい、でい一緒に作っていくっていう、そういう形をすごい取りたいんですよね。うん なんかこうサービスのただのユーザーというよりも、まあ、あのベータテスターみたいなベータテスター、うん、で永遠のベータテスター<笑><笑><笑><笑>多分これ完成形が多分ない。<笑><笑>うんうん、そ, うそういう意味だと、はい、あのビジネスとしてはあのそこから稼いでるわけではなくてあの、うんうん、どっちかっていうとあの こ, れこれですねあのさっきのところの この続きで、このルールウォッチャーエンタープライズっていうのを使って、この企業向けに企業にカスタマイズした情報源で、企業にカスタマイズしたタグ付けエンジンで、同じ仕組みをこう、あの、企業に入れて、ぜひその企業にインテリジェンス部門を作りましょうっていうような、そういうようなのをこう、サービスにしていて、でも、あの、ま、これは当面我々もこう、ビジネスをやらないとっていうところもあるので、 で、そこで稼いで、このプラットフォームのところに、こう、どんどんどんどん入れていきたいな。で、これをこう、なんていうんですかね、リンクトインだとか、フェイスブックだとか、いろいろな、あの、世界のプラットフォームありますけれど、これはやっぱり日本からのプラットフォームに、こう、していくっていうのが、特に大事になっちゃったなと思っていて、っていうのが、あの、アメリカの会社のものっていうのは、やっぱりこういう状況になってしまうと、中国の方って、なかなか使わないかもしれない。中国のものって、アメリカのもの、 使わないかもしれん、使えないかもしれない。うんうん、で、そういったところに、こう、日本の立場っていうのが、地政学的な立場っていうものが、やっぱりこう、独自性を出していける分野なんじゃないだろうか。うんうん、世界のことを考えたときに、やっぱりこう、両方ともつながれて、その、例えば、イスラエルともパレスチナとも、こう、やり取りができるっていう、うんうん、こういう国ってすごい希少なんですよね。なので、 こういう大きな人類の問題に立ち向かうプラットフォームっていうのをやるのはもしかしたらこれ日本初、日本の役割なんじゃないかなって僕はこう自分で自分をこう洗脳するような感じで、こう、<笑>やってるんですけれど。うん<笑>うん、まあでも、本当そういう意味で、こう、 いろんな方にこう広く使われて分断を生まないようなプラットフォームで社会問題を解決するためにこの規制とかルールっていうものが武器になるんだよっていう、こういうメッセージをこう世の中に広げていきたいなっていうふうに思ってるっていう、まあなのでこのマスメディアから経営者からコンサル担当、弁護士、活動家、環境団体の人たちにこう使っていただける、問題を持っている人たちに使ってもらえると嬉しいなって思いながら、まあ あの会社としてはこんな、講 座, 講座みたいなのもいろいろ、ルールウォッチって大事なんだよっていうようなえ講座ですね、ルールってどうやってできるんだよっていう、やっぱりねあの中学校とか高校でルールがどうやってできるかじゃなくて、三権分立の仕組みとか、衆議院の定数は何んぼでとか、そういうような。 ググれば分かるようなことばっかりこう習うんですけれど、ルールがどうやって作られているのかっていうことをこうあの、やっぱり授業としてやらなくちゃいけない、教育にも関しやらなきゃいけないなって思って、まあ、こんなことをやったりもしています。うん、っていう、まあ、ちょっと簡単ではありますが。うん、いや、素晴らしいですね。あの面白いです。あの すでにあの結構コメントとかでもですね、はい、使っとかいう声がありがとうございます、ね。嬉しいな。入って、あそこ面白いとか。うん。あら、原瀬さん。<笑><笑>吉本さんとか。ああ、なんか、<笑>いやいや。<笑>な o か o j a p a n の周りでもやっぱこういうのすごい使いたいっていう人は多そうなんで。 あのうん、あの紹介させていただきたいなと。あ, ありがとうございます。あの結構、仕事でも使えそうな人だと、まさにこう、うん、ロビングとか、多いのかなと思うんですけど、うんうんまあ、なんかすでにコミュニティとしては結構そういう方は入ってたりするんですか<笑>いや、もう本当、3か月前リリースして、今80人ぐらいですね、もう直接の知り合いばっかりにこう声をかけて、今、徐々に徐々に。 うん、最近あの、なんていうんですか、これ、コメントするのがですね、あの、うん、本当は気軽にコメントしてほしいんですけど、うん、ネタがネタだけになかなかこう、うん、皆さん気軽にはコメントしてくれなくて、<笑><あー><笑>ね、えっ、ー、と、えー、最近ですね、はい、こう、あの、ね、あの、招待した方が、こう、 意見を投稿してくれて、やった嬉しいっていう、その情報をシェアしてくれたりして、で、喜んでたりするっていうところなんですけれども、うん。まあ、あのこ、今年は多分日本で、そのいいコミュニティを作るっていう成功体験を積んで、で、こう、どんどんどんどん、こう、あの、来年から、そう、そういう意味だと、あの、あの、神戸に国連がオフィスを今度、あの、 ユノンプいい、ね、ックスってはいはいあそうだ、そうだ、神戸の担当官されているんですけど、ね、そこにちょっと、あの、ブートキャンプに招待されてて、まあ、そこで、こう、ちゃんと、えー、説明できたら、まあ、国連と一緒に何かお仕事ができるかもしれないっていう、<笑>そういう状況まで来てますんで。まあ、先日、あの、Code for Japan もですね、あの、たまたま国連の方と、ユノックスの方とはまた別なんですけど、はい あの話をしてて、やっぱりあのアジアの国でつながったりとか、うん、あのなんかアジアでもそういうコミュニティをどんどん作ってその主体的にいろんな発信をしていったりとか、うん、あのしていくようにしたいと、まあ、技術者とかもなりたいみたいなことを言っていたので、うん、とても良いトピックだなというふうに思いま うん、そのコミュニティって本当、何もないところでコミュニティ作りましょうって言っても難しいなと思っていて、私が今、思考しているのは、特定の問題に対してえ解決したいと共感している人たちをこう集めたら、コミュニティになるんじゃないかっていうところで、ただ、そこで当然、情報が日々更新され続ける必要があるっていうところをこうクローラーで。 カバーーして世界のものもをクローラーで集めるそこを労働集約的に我々がやれば、ちょっと進化の速度が速くなって、コミュニティができるといいなという、うちの会社でもあのメンバーの1人はこうマレーシアからつないでるるというところもあったりしますので、国境を越えたというところと、まあ、国の良さというところと両方あると思うんですけど。 まあ、IT ってそこをえられるのが素晴らしいところだと思うのでいや、本当そうですね、私、IT のこと全然わからない分野から来ましたけれども、でも本当そうなんだなって、うん、あの思いますね、うん、今、んこれ課題 の, その大きさというかその、まあ、法律とか条例の流度なんですけど、うん、なんか国レベルの政策みたいな感じのものが向いてるのか、自治体レベルの。 もうちょっと細かい施策みたいなことまで。 今、うん、あの大きいところから取っていってます、ただ、うん、大きいところだけじゃだめだと思っていて、例えばアメリカなんかだと、まだ連邦政府までしか取れてないんです、州が入ってなくて、でただその連邦と州の動きが同じかっていうと、実は全然違う、で、反目し合ってるような州っていうのが変わったり<笑><笑>するんですね。で、そうすると、やっぱりそういうこう、流動をどんどん下げていかなきゃならない。であののの日本なんかだとそのやっぱりこの 地域創生っていうところはすごく大きなテーマだと思ってるので、で、これからやっぱり地方が発信していく情報ってすごく面白いし、うんうんうん、あの重要度が上がっていくと思っているので、そこもどんどん取っていきたい。 でえーとまあ、いろんなジャンルありますけれども、あの今注力しているその気候問題っていうところっていうのは、まさにそのローカルの情報がすごい大事なんですって、でこの間聞いた、セミの話ありますね。あね、うん、この間、えー、と気候問題 の, その調査をやっておられる方で、あの長野県はずっと長年、セミの調査をあの市民参加でやってるんですって、でセミがいつ羽化して、いつ鳴き始めたか。 っていうようよなでそうすると、それがその気温のその変化だとかいろんな状況とかまあ、掛け合わせでいろんなことがまあ、知見が取れるんですけど、それで例えば衛星から画像を撮ったってセミがいつ浮かしたかわからないじゃないですか。本当にだから磁場の情報じゃないとわからない。でそれも1人の研究者が研究しよう っ, たってダメでだから多くの 市民なんかが参加して、例えば小学生が夏のその宿題かなんかで、いつセミが鳴いた、ミンミンゼミだった、クマゼミだった、アブラゼミだったみたいな話が集まってきて初めて研究になるっていう、その一番その、まあ土着というか、そこら辺のデータがいっぱいいるんだ、みたいな話をしててですね、あ、だったら例えばそういうののアプリができたら面白いよね、とか、そんなような話があって、だから、えっ、ー、と、行政とかのレベルの一番下とかっていうだけじゃなくって、 それ以外 の, その市民が発信するような情報とかっていうようなのがどんどん取れてくると、もっとすごいことができるかなっていうふうに思ってます日本がね、こう読み書き、そろばんって昔言いましたけれど、まあ、書きはもうもしかしたら、ね、タイピングに変わっちゃうかもしれなかったりもするわけで、読み考え、そろばん、あと情報リテラシーっていうのがも う, こう義務教育に入ってくる、そんな中に、その蝉をこう、 自分で観察して、こう入力して、それで全国ではどうなったのかなっていうようなものをこうチェックする、うん。そうすると、それってあの気候変動の学者にとっては、そのローカルのものすごい大事なデータになったりするし、何て言うんですか、教育目的でもその、それぞれのその学生たちが自分が打ったデータがこう活用される。そうすると日本全体がその情報リテラシーの高い社会になっていくことができるっていう、そういうサイクルをこう、 シビックテックとかとこう連携しながら回せると面白いなって思っていて、うん、で私はそこでこうルールってどうやって作られるんだよってい う, こう授業のカリキュラムみたいなのをこう今一生懸命作ってるんですけれども、そういったものでこうあの情報リテラシーの高い社会になっていくと、これは民主主義、日本の民主主義がようやく進化できるんじゃないかっていうようなこともこう妄想してたりはするんですが。すあの今、Code for Japan でもその DIY 都市を作ろうっていうコンセプトで、うん いろいろ、その、まあ、その、一つの、こう、今流行っているスマートシティのアンチテーゼというかですね、あの、なんか便利なものを企業主体でいろいろ作るのがスマートシティじゃなくて、コミュニティ自体がスマートになって、その意思決定に参画 で, できるし、実際に手を動かすことが大事なんだって話をしてるんですけど、うん、その中で、参加型ルール形成っていうのをぜひやりたいと思ってる、ね。 今やろうとしているのは、そのバルセロナとかで使われている DECIDIM デデっていうですね、うん、あの、研修習プラットフォームを使おうとしてるんですけど、それプラットフォームを作るだけじゃ全然ダメだと思っていて、うん、まさにルールメイキングの作法とか、議論と か, とか、うんうん、コミュニティ自体がこう、ちゃんとこう、自分の主張を通すだけの議論じゃない、うんうん、ちょっとその課題を解決する目線での議論みたいな、うんうんうんうん、しなきゃいけないと思っていて、うん なので、ちょっとツール作るだけでは足りないなと思ってたので、ま、ルールメイキングの授業とかうう、うで、ん、あの、やりたいし、自治体レベルでの政策みたいなのを調べていければ、たとまさにこう、ある地域で、あの、循環型経済をとにかくビジョンにしていきたいみたいな時に、うん、じゃあ、えー、他のヨーロッパの国はどういう政策をやってるんだろうかとか、どういう条件を作ってるんだろうか、調べながら議論できると、より具体的に話ができる。うんうん あすごい、面白い、うん、ぜひ連携させてください。うん、なんか本当、日本って、まあ、中から見てると日本って大きいんですけれど、世界から見てると、やっぱり200以上国ってあるわけで、そこが一生懸命こう研究して、それぞれの国の政策作っているから、やっぱり横比較っていうのをして、気軽にして、それぞれの国が改善できるような環境を作ると、もっとこう、 社会が良くなるかもしれないっていう、まあ、ポジティブなところを、ね、こう一生懸命捉えてやらないとなかなかつらいですけれど、ポジティブに考えればいいかなと思ったりしてます。うんうんうん、素晴らしい。あの結構、いろいろ紹介したい人はいるなと思ったので、それはそれだああご紹介させていただきたいいますわありがとうございます。ありがとうございます、うん、参加型ルール形成、いいですね。<笑>すごい。うん やっぱコミュニティ自体が賢くなるるっていうあ台湾とか見てるとやっぱガブゼロとかはそういう役割を、うんうんうんうん、いわゆるこう市民なんだ市民としての感覚もある程度プロフェッショナリズムもあって、うん、でこう行政との通訳みたいなことをしていく人じゃなくてなんかそういうリテラシーってすごい大事なんだなと思ったりし、うんうん、ちょっと一つご紹介したいなと思ったのはですねあの最近あのパブリンクさん っていう会社がリル、ねうん、っていうメディアをスタートしまして、そことかはなんかメディアなんでうまく連携ができると面白いんじゃないかなっていうふうに思ったりなんかしております。これもう本当1週間前とかに立ち上がったメディアなんですけど、うん、で、えっ、ー、と、うん、ここで、うん どっかに一覧みたいなのがあった気がする、ねえー。実は僕も、あの、なんかコメンテーターの一人みたいになって、結構、あの、どっかにないのかな。<笑>まあ、あの、いわゆるこう、まさにパブリックな、えー、いろんな、えー、ニュースが載ってそこに対して、あの、こういうコメントができるプラットフォームんですけどね。うん なんか、こういうメディアで、例えば、ここで得た、こういうので、あの、いわゆるこう、オメディアのツールで調べた、うんうん、あの、情報をもとに記事を書くみたいなことができるう。うん、うんうんうん。すごい、両方耳になりそうだな、っていうふうに。本当ですね。うんうん、なので、ぜひご紹介させていただきたいなと。ああ、本当ですね、はい。ここで調べていただいて。うん、うん。はい なんか出版する形になったらっていうような、うんはい、あとそれこそなんか、神経列とか、はい、ああっていう人たちとかは、どうなんですか、ターゲットとして。あそうですね、あのやっぱり会社として、その世界 の,、うん、あの動きがどうなってるのかっていうことを、やっぱり分析する力が 日本企業弱めだなと、まあ、うんうんうん、ういうところは多分私が言っても怒られないくらいに皆さん認識されてると思うので<笑>、<笑>はい。うん。そこをこう補強するようなツールになるといいなと思ってますね。やっぱりこう、日系企業って、あの、なんていうのかな、あの、うん、その世界にオフィスが散らばってるようなコンサル企業に丸投げして、 ね、ノウハウがなかなか残らないでっていうようなことを繰り返してきてると思いますので、ね、なかなかその戦略も自分たちでは立てられないっていうような状況だと思うので、その自分たちのビジネスを世界で見たときにどうできるのかっていうことをこの情報収集しなきゃいけない。でもその情報収集が今までものすごい高額だったから、あの、なかなか日本でインテリジェンスが育ってなかった。そこの高額なところをこういうツールでボコンとこう、あの、 打 ち, 抜くことが打ち破ることができれば、その日本でインテリジェンスっていうものがあの、各企業が持てるようなものになっていくといいなと思ってます。うんはいうん、なので、神経連とかもあの、本当に行かなきゃいけないなと思ってるところですね。うんうん、そうですねあの。全然ご紹介もできる人もいるので。あ, ありがとうございます。関とかかも使ってほしいですかねそうですね、本当に。うんうんうん、なんか銀行の はい、銀行の方と以前お話しして、うんであのまあ、東南アジア行き の, その、まあ、情報を、うん、あのえクライアントの企業さんなんかにこう提供したり し, してるというようなお話を聞いてで、それをどういうふうにやってるんですかっていうふうに伺ってみたところ、うんうん、現地のそのやっぱりエージェントに聞いてるんだと、でそのエージェントどうやって探してるんですかっていうと、うん、前任の担当から引き継いだエージェントを使ってるっておっしゃるんですよ。そそのそのののの前前人人当然前の人からの引き継ぎ になっていてで、もう今や連絡の取れないエージェントのリストとかもあったりして、で全然更新されないらしいんですよね。で、そうすると、どんどん情報としてはきっと細ってって、で、そのエージェントがつながってる先だって、なんか確からしさがないっていうか、そこをだから検証する術がないらしいんですよね。で、まあ、ルルオーチャが万能ではないんだけれども、例えばその現地のエージェントを使っておられる会社さんなんかが、こっちでも見とくというふうにやったときに、ちょっとあんたのとこ、ここ取れてないのなんでってっ 込めるっていう状態を例えば作っておくと、うん、あのこう、えー、投げっぱなしにならないで済むっていうそっちでも検証してみるっていうような、そういう使い方はできそうだなっていうふうふに思ってます。そうですね。素晴らしい。うん、なんかビジネスとしてもなりたいそうですね。ちょっと1個コメントが来てたので、はい、これはいかがでしょう。ルールってどう作られるかも大事ですが、どう運用されるかも大事な気がしますと。うん、うん、うん 要素ありますかね、これはですね、うん、あの運用っていう意味ではあの、えーとまあえー、法律がその施行されてからどうなるかとだ。 と思うんですけど司法の情報も一応取ってはいるんですよね。うん、で、あの法的にこれは、是、えー、なのか非なのかっていうのは、最終的には司法の判断になってきますけれども、うん、司法のところがこの法律、やっぱりおかしいうで、投げ返すっていうようなものも、あの中にはあるんです、うん、<笑>あまり実は機能してないんですけど、ヨーロッパなんかは割とよくそういう情報は取れてきます。うんうんうん、はいい面白い やつが一個あるのでちょっと、えー、シェアします。ますえー、っと、うん、これでいいかな。えーでえー、アプリケーションウィンドウから共有で、えー、っと、これだ。これ、あの、我々がよくセミナーであの使ったりするものの一番分かりやすいやつなんですけど、ルールがどうやって作られますかっていうところを、こう、 考えると、これルールウォッチャートとか言ってるんですけど、あの、やっぱりルール作りたい人、作って欲しくない人たちがこう話をしながら、やっぱりアドボカシーロビングっていうことを、ものすごいざっくりのチャートですけど、うん、で、その後、委員会がこう真ん中のところで、これが行政、立法ですよね。立法になって、えー、パブリックコメント募集されたり、報告書で委員会が形成されたりして、政府の方針が出る。まあ政府だったり、その、 権力のあるところの方針が出て、で、その後、えー、審議されて、聖償令が出る。まあ、ここは、うんうん、あの、確かにテレビで出てるんですけれど、そこまでに至るまでに、大体ルールが、えー、概要が決まっちゃうのよっていうところ、そして、その後はどうなるのかっていうと、ルールの運用フェーズに入ってくる。うんうんうん、で、運用のところで補助金が出たり、税が出たり、まあ、アメムチみたいなところがあったり、あの、 変なことすると行政から、えー、摘発されたりしちゃって、まあ、訴訟だったり司法判断っていうところまで行く、うんうんうん、で運用しててよくないねっていうものはこう、改正提案みたいなものが起きて、また最初からやり直しっていう、そういう、こういうサイクルになってるなというふうに思っていて、で我々はここのプロセスをこうクローリングしようとしているので、本当におっしゃるりあり、あの立法も大事だし、運用も大事。うんうんうんで このやっぱり、例えば個人情報保護法違反で、えー、例えば、Google が、あの、何千億円の賠償金を求められていますみたいなところも、やっぱりこう、大事なので、この8番のところだったり、7番のところで、こう、取ってきているっていうのが、実際のところになってます。うん、まあ、こ, このねの、ノウハウっていうか、この知識を皆さんで持てるといいなと、本当思いますね。うん。う, うん。うん。すごい。 いやーこれを本当に教育レベルからやってったら相当変わりま、うん、あ, そうありがとうございます。この間大学生にこれのあのまあ勉強会提供したんですけれども、うんはい、やっぱり学校で教えて欲しかった<笑>皆さんそ、ね、<笑>う言って てましたね、うん、なんか公民とかで教わってることなんて、もうググったら3分で分かることばっかりで、<笑>もうそういうのいらないから、こういうのを知りたかったっていうふうに言っていただいて、だよねって私も思っちゃったんですけど、はいうん、今のがね、見えてると、社会に参加する方法がわかるっていう、うん、そういうことを言ってましたね。うん学校での あ, ありがとうございます。本当そうですね、うん。で、そうなんです。ここのとこ、あの、この間、ちらっと聞いたのは、あの、学校の規則って、ここ10年、20年なんて、ものすごく厳しくなってるらしくって、校則が。うん 意外な話なんですけど、拘束ってどんどん厳しくなってて、えー、で、ここのところもこう、これってもう人権侵害じゃないのっていうようなレベルのものまで、ちらちら、なんかブラック拘束とか言って出てきてるじゃないですか。だけど、<笑>その、それをこう、おかしいっていうふうに声を上げる子供っていうのはもう本当ごくごく一部で、みんなそれをこう、黙って従ってる。で、それをこの、もう、 あ、結局、いつの間にかルールっていうのは従うもので疑ってはいけないものなんだっていうことを、そこから植え付けられてるんじゃないかっていうことをおっしゃってる方がいて、あ、それはなんていうかこう、学校の社会化で何を習うか以外に問わなきゃいけない状況っていうのがそういうところにもあるんだなっていうことをね、すごく思ったんですね。うん。おかしいものは変えていこうよと。私たちは変える権利を持ってるんだよっていうような立ち位置になるかどうかっていうのは、結構その雰囲気づくりとして そして大人の側 の, その責任としてもやっぱり持ってるなって、本当に思いますいそもそも暮らしやすくするために僕らがルールを作ったんだよっていう、そ の, その考え方をこう持たないとこう、ルールはお上が作るもので、日本企業は改善だけみたいなことをやってたら、ね、ルールを作るのが仕事だって思っているヨーロッパの企業にいつまでたっても勝てるわけがないので、うんまああの、今のはビジネスの話ですけど、その社会としてもやっぱりこうルールっていうのは、 あの自分たちで作っていくものだし、合わなくなったら買えるものだっていうふうになるといいなと思いますねうん内田さんも素晴らしいコメントをいただいてありがとうございます。はい、本当そうですよね。はい、うんそうですね。うん、対局物理的な場所ってすごい大事にそうだなとは僕も思ってますね。こういう意識を持っている方にどんどん入ってきていただきたいですね。うんうん ぜひ、あの、実際に、あの、デシジムのツールに関しては、あの、いくつかの自治体で導入していこうと楽しみますので、あの、そういったところにも参加していただきたいし、うん、僕自身も、あの、ちょっとこう、ぜひ SNS 入らせていただきたいなとい。あ、はい、ありがとうございま す, 思います、うん。僕らはどちらかというと、まあ、国に対して、なんか、法律のロビングみたいな、Code for Japan の立場としては、そんなに、 あの、しない、しないというか、これまであんましてこなかったんですけど、自治体レベルでいろいろこう、ルールメイキングとかのお手伝いとかは結構やったりできていいし、し、うんうん、アクションに結びやつ、結びつきやすいのはやっぱりローカルの、さっきのセミの例もありましたけど、うんうんうん、ローカルな、えー、サイズ感の話の方が、あの、一市民としては、 なんか、こう、意見を言いやすいのかもな、意見言いやすいやすし、うん、なんかアクションにも結びやすいのかなとか、うんうんうん、その部分はぜひやらせていただきたいなと思いました。うんうん、はい。ということで、賛同コメントあ、まあ、嬉しいですね、はいはい。うん。家族のルール作りかな。うん。確かに一番身近なルール。<笑>いやいや。<笑> でも結構、子供に対してあのね お, お小遣いを決めるとか、勉強時間を決めるみたいなのも、う, ん、なんかこうなん例えばゲーム1時間までねっていうよりも、何時間までにするって決めさせる方が許 し, たがてるし守るとよく言われますよねうん、うんうんうんうん、確かに、うん、そうですね、そういうところから参加してっていうことですね、うん、ちっちゃいうちからやったらいいですね。うん<笑> <笑>家庭の運営が大変そうですけどね<笑>うん、うん、これもあるじゃルールを作ると、他のルールとの整合性を確認するそ う, そ う, そ う, そうですよね本う本当に。法律がスパゲティコードになってるからみたいな、よく聞きますね、うんうんうん、そうですね。うんうん、政府の仕事も大変なところですよね、これ。そうですね、うん、はいなんか知らないで、こう、えー、お同じ目的の法律を途中まで作っててみたいなことがあったりするらしいですね。うん そうそう、あるみたいです。はい。はい。はい。あずまさん、明日よろしくお願いします。<笑>こんにちは。<笑><笑>ししみ<笑><笑>すいません、あともうちょっと時間が、あの、かかるですけれども、なんか、えー、なんか結構見てくださってる方も20人以上いるので、ねうんうんうん、まず、えー、SNS には、あの、 サおシンテックのとこを検索して、抜き込めば、面談があるよということですね。はい。<笑>ういうはあ感じですよね<笑><笑>感じよくしたいのに、感じ悪いっていう<笑>、うん。<笑>ですねあの、まああの。意図はよく分かりましたんで、あ<笑>ぜひ、まあ、確かに健全な議論をしたりとか、はい、あと顔の見えるサービス。 うんうそうですねはい、うん、あのフェイクのない状態で<笑>議論ができるっていうはいそれを目指してますはいで、えー、あと何か皆さんに言いたいこととか、えー、なんかあれば是非、ね、はい、はい、あのルールウォッチってあの 大変なんですけどやり始めるとこう世界の構図みたいなのも分かってきたりして面白いっていうその面白さをこう我々が伝えていくのが仕事かもしれないなとも思ってまして、うん、あのぜひこれ見ている方々あのあのご連絡いただいて一緒にルールウォッチャーになっていただけると嬉しいですいいですね<笑>はい、はい、ありがとうございます皆さんもじゃルールウォッチャーになりましょうということでなり<笑>ましょう<笑>なってくださいぜひ<笑>はい あのー、具体的にあの参加型ルールメイキングの話に関してはあのー、ちょっと具体的に話をさせていただきたいと思いますので、はい、それはぜひご連絡します。ありがとうございます。はいうん、というわけで、ちょっと始まりが、あのー、10分押しちゃったんですけども、申し訳ありませんという、あのー。すごく楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそ。ということで、失礼します。ありがとうございますした。失礼します。